「夕焼けが燃えてこの街ごと」「飲み込んでしまいそうな今日に僕は君を手放してしまった」「明日が不安だとても嫌だ」「だからこの僕も一緒に飲み込んでしまいよう夕焼け」 けどもそうはいかないよな明日ってうざいほど来るよな眠たい夜になんだか笑っちゃう家まで帰ろう一人で帰ろう昨日のことなど幻だと思う君 忘れてやるさバカがカしいだろう。 このどうしようもない気だるさも心と体が喧嘩して頼りない僕は寝転んで猫になったんだよな君はいつかフラッと笑われてくれ何気ない毎日を君色に染めておく 夕焼けか燃えてこの街ごと飲み込んでしまいそうな今日に僕は君を手放してしまった若すぎる僕らはまた一から出会うことは可能なのかな願うだけ無駄ならもうダメだ まで着くのがこんなにも嫌だ。歩くスピードは君が隣にいる時のまま。思い出めくらせ。ガちからめのため息ばか、ばかにしろよ。笑い、 面白いくらいにつまらない全力で忘れようとするけど全身で君を求めてる猫になったんだよな君はいつかまたあの声を聞かせてよ矛盾ばっかでむちゃくちゃな僕を慰めてほしい が「いなくなった日々もこのとおしようもない気だるさも」「心と体が喧嘩して頼りない僕は寝転んで猫になったったような君はいつかフラッと笑われてくれ」「何気ない毎日を君色に染めておくれ」 捨て猫だったらこの腕の中で抱きしめるよ怪我してるならその傷むくし精一杯のぬくもりをあげる会いたいんだ忘れられない猫になってでも現れてほしいいつか君がふらっと現れて僕はまた幸せで